Okay, 我们续この間のことはら僕お客さんは維持。決定は漏れません。おはようございます。おはようごおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはおお メインエンジンの修理は無理かああ悪いが地球まではサブエンジンだけが頼りだ謝る必要はない整備部は最善を尽くしてくれているよせよらしくもねお前さんは周りを気遣うような立ちじゃねえだろうが気持ち悪いところで新入りのジョーちゃんはどうだ使い物になりそうなのか今は卑弥呼の共同を受けている 教える立場になって初めて得られるものもある。ヒミコにとってもいい機会のはずだ。第二章ちゃじゃあ、基礎の木からね。星の意志を受け止めて覚醒した人間。それが私たちスター・チャイルド。 覚醒するタイミングは人それぞれぞ星の声を聞くことでスター・チャイルドとして覚醒するのそしてその星の意志は私たちのここ心の中に同居しているのテラの場合は地球の意志がね私の中に地球の意志が私たちはスター・チャイルドに覚醒することでダークマターと呼ばれる 質量を有する素粒子の一つである G 粒子を捉えて操ることができるのこれはもともと星の意志が持っている力で星は G 粒子を集めることで惑星系や銀河系を重力でつなぎとめ他の星と引き合うことで銀河を構成してってついてこれてるえっとつまりどういうことですか マスターに分かりやすく言い換えるなら重力を操作する能力でしょうか重力を操作あじゃあその力を使えば空を飛んだりできるんですかあと漫画みたいに相手を押しつぶしたりとか残念だけどそこまで強力でファンタジーなものじゃないかなできることはせいぜいステラギアに搭載された超重力推進装置 ステラドラドイブを作動させることくらいでもそれがリレイヤーと戦う上で一番重要なんだあれはスター・チャイルドの重力を操る能力のブースターであると同時にそれを推進力や武装に転換可能な文字通りスター・チャイルド専用の機体だだがこれはあくまでリレイヤーと同じ土俵に上がることができただけに過ぎない。 やつらと対等に渡り合うには最低でも地球性ステラギアの性能の底上げとパイロットの育成この2つが必須とも言える課題なんだなるほどうーん私が教えるはずの内容を悪いねファーストスターこの手の解説くらいしか楽しみがないものでねついてしゃばってしまったよぬぬぬ ぬ, ぬ どうだうまくやっているか艦長聞いてよ、プルートがノープロブレム。何の問題もないよ、艦長。問題やりまくり<笑>ところで、艦長はどのような要件でああ。頑張る若者のために差し入れを持ってきた。名付けるなら。 そうだな、コールサックといったところがげ、館長のコーヒーしかもよりにもよって全店で一番目立つ暗黒星雲の名前はあ、ありがとうございますうん、はあ、いい匂いもしかしてこのコーヒーは館長さんが入れたんですか数少なない趣味でな 今日の作だ。ぜひ感想を聞かせてほしいではありがたくいただきますちょ待ってテラ<笑>うわぁ一気にあんなに飲んじゃってるとっても美味しいですコーヒーは詳しくありませんが私好みの味です そうか気に入ってもらえて何よりだ嘘でしょえっじゃあ今日の成功品団長私にもちょうだいほらひびこヒコさん<笑>死ぬかと思ったダメだよテラ いくら相手が艦長だからって変に気を使っちゃうえっと別に気を使ったわけじゃないんですけど俺の味がわからないとはキミコはまだ子供だなこんなのの味がわかるようになるなら一生子供のままでいいですよーダー只有當日子過得比咖啡還苦的時候咖啡就變甜了それじゃ次は リレイヤーについて教えるねあの男の言葉を借りるのはシだけどリレイヤーっていうのは宇宙創生の意志の体現者いわば宇宙の運命を握るダークエネルギーの使徒なのリレイヤーの目的は一つダークエネルギーつまり積力によってこの宇宙をブラックアウト膨張による暗黒化で 真に秩序ある一つの宇宙の完成を目的としているのブラックアウトや膨張による暗黒化って聞いてピンとこない場合は消滅って捉えた方が分かりやすいかななるほど大体分かりました補足しますがマスターが「大体分かりました」という時は分かっていませんよよだか とりあえず質問は後にしてじゃんじゃん進めていくね次はリレイヤーの階級についてリレイヤーは12人のゴッドリレイヤーを筆頭にその下にマスターリレイヤーっていう幹部たちがいるのちなみにルナちゃんと一緒に行動しているダークウォーカーって子は多分マスターリレイヤーねあの子がリレイヤーの幹部だったんですか 宇宙規模の企らみを持つ勢力の幹部クラスを相手に、トーキたちが生き残れたのは奇跡のようなものですね。さて、そろそろ時間かなザガクも飽きてきたし行こうか、デラ。の準備が終わる頃だし ちょっと運動しよっかすごいもう期待が直ってるやっほービーナス頼んでたやつの準備はできてるもちろんあんなものは朝飯前修理と一緒に終わらせてるよさすがビーナス 仕事が早くて頼りになる褒めても何も出ないよ<笑>ま戦えない分このくらいはね戦えないじゃあビーナスあとは任せたからいい感じによろしくうん任せといていい感じに仕上げとくあれひみこさんは一緒じゃないんですか実はこの後 GT ラボ本部との会議が入っててさそんなわけだからこれからのことはヴィーナスに教えてもらって大丈夫この手のことなら私よりヴィーナスの方が責任だからさあの勝手にステラギアを起動させていいんですかいいのいいのおじいちゃんから許可もらってるからそういえば 初めて会った時も整備部長さんのことをおじいちゃんと言っていましたけどお二人は家族なんですかそうだよおじいちゃんが GT ラボの最新映画に乗るっていうからついてきたんだでもって運よくスター・チャイルドに覚醒したってわけおかげで GT ラボの重力技術や最先端技術に触れて幸せな日々遅れてるたステラドライブの疑似稼働 よしデータリンクよし他のの目ももろもろよしとこれはシミュレーターですねさすがに素人を訓練もなしで、戦闘で使い続けるわけにはいかないからね。せっかくだ、私が手ほどきしてやろう。えっと、確かさんですよねいいんですか ちょうど私も訓練をしようと乗り込んだところだそれに新人の教育も招待長の務め遠慮することはないせっかくだし3に鍛えてもらったら彼女あの年で元は政府連合軍のエースだったんだよ1年以上も昔の話だリレイヤーの前では肩書きなど何の価値もないそれに今は皆と同じスター・チャイルドの一人だ でしたらせっかくなのでお願いしてもよろしいでしょうか任されたそうだなカレーの辛さは何口が好きだカレーですか激辛が好きですけどどうして急にカレーの話に激辛かなら私一人では物足りないかもな。 挖坑给自己跳打倒桑等一下看一下地图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 自ら激辛コースを選んだ奴が何を甘えたことを言っているまずはその性根から鍛え直すかあのカレーの質問ってそういう意味だったんですかお尻の穴が痛くなるほどの激辛好きがあだに出ましたね諦めましょうマスターどさくさに紛れて変なことを言わないでください<笑>私程度がお前のようなド M いや 激辛好きを満足させられるとは思えはないが、持なる力のすべてをなってして手ほどきをしてやろう。あなたはあなたはあなたはあなたはあなたうん、なたはあなたはあなあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた 先把狙击手宰了，先把狙击手宰了。他跑来自杀。 反应有点慢哦要开超高速好这个坛去开宝箱啊慢慢飘只能飘四个 どうだ ず, ずるいです自分だけ仲間を増やすなんてずるいか何人も新人を育ててきたがそう言ってきたのはお前が初めてだ覚えておけテラ戦場では常にフェアな条件とは限らない常に最悪のケースを想定し生き残るために全力を尽くせ ステラギア、アストライア、道を切り開きますアイク修理します 我应该是用那个击狙击来脉哎 对, 對自己帮自己 b u 一点把一锡亮攻嗎加嗎嗎嗎嗎嗎跑去嗎面嗎嘛 マんまだ元気がルるみたいナ な, なら、ソロソロゲキカララシク、スイカトイカリテモラの そうだ、メイが観測した戦闘データから再現した AI だがお前の目的をなすために越えなければならない相手だ説得のための対話は大いに結構だが覚えておけ言葉を届けるためには時として相手に勝る力が必要だということをでなければお前の言葉も伸ばした手も相手に届くことはない無双と思え 目の色が変わったかどうやら思った以上に見込みはありそうだな行きますよユダカ私たちの道を切り開きますおーこれが等一下ば不然把他引過來就不太好了 这个弹。行坨を開始する。坨坨する。真的是哦。攻击提升三阶了。 呦我在这里我在这里我在这里我在这里我在这里我在这里我在这里我在这 直好 焖值三十四焖值零 行ききまますすよ私たちの道を切り開老人偵察兵拆掉何何 哎哎呀呀呀咋了咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋的咋 乱杀还是要排死掉三十七真的集队队的那个投影值也没有很高。 オー落ちなさい。 Buff 都过期了可以先登 Buff 私たちの旅は誰にも邪魔させません。これでいいのかな 也知该说头了滋滋 2049最好直接把月亮切爆啦 すまない撤退する<笑><笑>なるほどそれが今のお前の実力かではそろそろ終わらせるとしよう 明明是我姻。有果一要剧情吓。尤其是你的你的。你的你的你的。你的你的你的。你的你的你的。 はいでもおかげでなんとなくですが宇宙での戦闘のコツはつかめた感じがします一度でそこを感じ取れるとはなかなか見どころがあるやつだこちらも尻を叩いたかいがあったか<笑>こいつは褒美だ手ほどきが必要な時はいつでも声をかけてくれもうよだ可能性ですからね もし変な噂が広まっていたらバラしてジャンクにしますからねその場合マスターがどのような反応を示すのか陶器の知的好奇心がものすごく刺激されます刺激されないでくださいもう<笑>すまない遅くなった 飲み物はいる簡単なものならすぐに用意するよいや気を使わなくていい気持ちだけもらっておこうで卑弥呼の星読みはどうだった残念ながらうまく隠れたのか星々は何も見えてないみたいなら月の意思は感じられないのかそっちもダメ離れすぎたせいもあって全然 完全にお手上げ状態そうかとなると完全に見失ったかでもすごくわずかだけど遠くに別の星の意志を感じることはできたよ別の星の意志うん遠すぎていつまではわからないんだけどねアステリズムがこんな状態じゃなければ探しに行きたいんだけど 今は地球への帰還優先だってそれで彼女はテラはどうだった実際に戦って確信した荒削りだが操縦技能立ち回り戦術とても素人のそれとは思えない初戦闘ながら月でダークギアを退けここまで生きてこれたのも偶然ではないだろうでは彼女はどこかでパイロットとしての訓練を受けていたというのか 断言できないが可能性はゼロではないだろう記憶喪失と言っていたが何かを隠している線もあるというわけか引き続き彼女の監視を頼む了解した隊長いや今は艦長だったかすまないな仲間を疑う役目を押し付けて気にするなこの手の役回りには慣れているさ それを知らないあなたではないはずだそうだった一臉就壞人やんわざわざ君が私に合わせたいと言っていたものは、地球連合軍月面基地所属星野王子総長であります お時間か？珍しく貴様が紹介したいものがいると、わざわざ私に会いに来たと思えば。よもや辺境基地の下級士官とはな。404特務。あなたのところで彼を使ってもらいたい。何を言うかと思えば。話にならんな。あの舞台の特殊性はお前もよく知るはずだ。 だからこそさなんせ彼は先日リレイヤーと交戦し唯一の生き残ったパイロットなのだから俺は奴らとスター・チャイルドに部下を殺された敵を撃てるなら何だってするだから俺に奴らに復讐するチャンスをもらえないだろうか復讐かくだらん<笑>辺境の基地の所属とはいえ 彼はなかなか優秀でねハネ返りや問題児ばかりの舞台をうまくまとめていたそうだほうなら使い道はあるかもう一度ナト階級を聞かせてもらおう星野王子総長であります星野総長君に一つとおう一下子上市一下朝長到底你等一下能不能 俺の正義ですかないのであれば考えておくことだそれがお前の軍人としての軸となるはい私の権限により現時刻をもって星野総長の階級を少尉とし第404特務へと移動とする第404特務 リレイヤーとスター・チャイルドから生き延びた機関のその腕と幸運を人類いや地球のために振るってもらうはっありがとうございますさてこちらの歯車は動き出した次は君たちの番だファーストスター で有人名字取名叫金 星, 星王子的這個真不害す。 刚刚有新的登场人物音野黄狮嗯那个还没有登录。好那就先到这边